人権派とは一体何なのでしょうかどうも、政治いろいろの学部です。ロシアの蛮行に対し、世界が怒りをあらわにしています。その中で、韓国の元人権派弁護士、ムンジェイン大統領は批判もせず、沈黙を守り通している模様です。 中央日報の記事を一部引用します。ウクライナのブチャ地域で発生した民間人大虐殺事件に対して世界各国が強く求断し、ロシアに対して強硬対応も辞さない構えを見せている中、韓国は公式立場でロシアに言及さえしないまま、状況自体に対して深い懸念を表すだけにとどまった。 武者大虐殺が伝えられたのは今月二日。日本時間では三日頃だ。ロシア軍が通り過ぎた都市の至るところに残酷な殺され方をした民間人の遺体が大量に見つかったためだ。韓国政府の公式立場はそれから数日後の五日に出てきた。産業という短いものだった。韓国外交部は 報道官の声明を出して我が政府は、ウクライナ政府が発表した民間人虐殺状況に対して深い懸念を表明するとし、戦時の民間人虐殺は、明白な国際法違反と指摘した。この日の外交部報道官の声明で、韓国政府は、虐殺加害者であり、国際法違反主体であるロシアを名指しすることも、 参上に対するロシアの責任を問うこともなかった。当然行われるべき真相調査に対しても、すでに国連が明らかにした立場に臨場する形で必要性を支持するのにとどまった。反面、アメリカや欧州国家の対応は韓国と比較できないほど積極的だ。アメリカはブチャの参上が明らかになった直後、 追加制裁の検討とロシアの国連人権理事会体質推進に白車を加えた。ジョー・バイデンアメリカ大統領は4日、ワシントンで取材陣と会い、改めてプーチンを先般と言い、彼は残忍で、武者で起きたことはとても衝撃的と批判した。トニー・ブリンケンアメリカ国務長官も、激しい憤慨を覚えざるを得ないとし、 故意的殺人、拷問、性暴行、残酷行為と猛批判した。欧州連合やイギリスも同じ言葉で武者大虐殺をロシアの戦争犯罪と規定して追加制裁を検討中だ。ボリス・ジョンソンイギリス首相は3日、罪のない民間人に対するロシアの卑劣な攻撃と求断した。 エマニュエル・マクロン・フランス大統領も同日、我慢できないとし、ロシアが答えろと話した。その他にも、故意的戦争犯罪、デンマーク、ロシアが犯した戦争犯罪、スウェーデン、ブチャ参上に怒り、スペインなど、球団メッセージが相次いだ。そうでなくても、ムン大統領は人権弁護士出身でありながら、 4年連続で国連の北朝鮮人権決議案共同提案国には参加せず、北朝鮮人権問題には目を背けているという批判を受けてきた。武者虐殺に対しても特別なコメントを出しておらず、文大統領が任期末を迎えてもなお、人権に選択的に接近しているという指摘が続く可能性がある。とのことです。 ロシアによるウクライナ侵攻は最初から暴挙と断じざるを得ないものでしたが、ブチャ以前と以後では全く様相が違ってきます。ロシアはすでに許されざる蛮行を犯しており、自由民主主義陣営からすれば、絶対に許されない行為を犯したパブリックエネミーとせざるを得ないことを犯したのです。日本の岸田首相も珍しく、戦争犯罪と 強く非難しましまたね何かといえば、検討を加速することを指示しかしない、一部では検討士などと揶揄されている岸田首相ですが、さすがにここで自由民主主義陣営の流れに乗っておかないと、まずいことになるという判断ぐらいはできたのでしょう。西側諸国は、バイデンアメリカ大統領、マクロンフランス大統領、ジョンソンイギリス首相など、 各国首脳が次々と戦争犯罪と明言し、決して許されざる行為と非難しています。ロシアに対して明確な非難を避けているのは、もはや世界中でも同盟国であるベラルーシと中国くらいしかありません。それほどロシアの行った蛮行は衝撃的かつ許し難いものだということです。中国は長軍国連大使が 結論が出るまで各国は自制を保ち理不尽な非難は避けるべきだとロシア用語の発言をしています。張軍氏は人権問題を政治問題化すべきではないとも述べているそうです。ロシアによる蛮行が自国のチベット・ウイグル問題に火をつける可能性を恐れているのかもしれません。ロシアと一緒にパブリックエネミーに認定されては たまらないと思いつつも、唯一の同盟国と言っていいロシアを切り捨てるわけにはいかないという中国の憂慮が滲み出ているようなコメントですね。中国がロシア避難をできない理由はわかります。中国政府は明言はしていませんが、中国とロシアは事実上の同盟国ですしね。ロシアによるウクライナ侵攻は習近平氏とプーチン氏の間で、 ロシアがウクライナを。これは読み計らって。中国が台湾を。という密約があった可能性も否定できませんし。韓国。そして。ムンジェイン大統領が。ロシア非難をためらう理由が。さっぱりわかりません。総主国。中国の同盟国であるロシアを非難したら。中国からきついお叱りを受ける。ということは考えられますが。事態はすでにそれを大きく超えています。 ここで、ロシア避難声明を出さないと、すべての西側諸国から、そっぽを向かれることもなりかねないのです。中国がいくら巨大な経済圏とはいえ、中国一国対、全西側諸国という構図なわけです。普通に考えれば、全西側諸国を選択するはずでしょう。こういう経済的、政治的な理由を除いたとしても、 そもそもムン・ジェイン大統領は自称元人権派弁護士です。ロシアによる蛮行は人権問題に他なりません。これを非難しないとなれば人権派弁護士とは一体何なのだということになります。そういえばムン大統領は北朝鮮に対する人権決議にも4年連続で加わっていませんでしたね。ムン大統領にとって 北朝鮮国民の人権なんてどうでもいいのでしょう。これらの事実から類推すると、文大統領の言う人権とは自分の人権のことだけを指しており、自分以外の人間の人権など心底どうでもいいことなのではないでしょうか。自分がキム・ジョン・ウン、キム・ヨジョンといった北朝鮮幹部に睨まれないようにするために北朝鮮国民の人権を無視し、 習近平国家主席に怒られないようにするために、ウクライナ国民の人権など死がにもかけない。これこそがムンジェインという人物の本質なのではないでしょうか。そう考えると、これまでのムンジェイン大統領の言動の数々も合点がいく気がします。自分の虚栄心を満たすためだけに嘘を繰り返し、自分の名誉を満たすためだけに自我自賛を繰り返す。 これがムンジェインという人物だと言っても過言ではないような気がします。ムンジェイン大統領とはある意味で韓国人の結晶と言ってもいい人物だったのかもしれません。最後の最後まで卑劣としか言いようのない人物でしたね。ということで今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。チャンネル評価、